Oh That sugar sweet, you got what I need. Sip p in g off the potion, all that good emotion. Just my kind of heat, eating your meat. 暑すぎ、ワンピンロケに来ました。マラオ。真夏。真 夏, 夏。じゃあ行きましょう。 なななんか、とドリンク一緒に売ってる工芸なやつるこれションポ入れるすやや い,、ね、い, い, い, い、いるションポ型いいいいいこれれ工芸的つつ入じゃねそうだ小籠包入れる。大切なショ あ、これ、これ可愛 い, い。すごい。あ, あ、これ麻雀ボードゲームのあれみたいな。違うし。ちっちゃい版。アンピンクウー日本語のある、日本語韓国語中国語いろいろある。パンプレット。すごい。あ、全部日本語に翻訳されてる。すごい。こんなに広い。結構広い。 うこ、ん、れ昔オランダチェンが建てた建 物, 建 物, 建物行ってみましょう。はいゴー 自体になったら日本人がここをずっとまたつけて、うん、で日本の日本式の建物を建っ て, て、うん、職員の住むところが、うんうん、寮 寮, 寮になりましただからここはちょっと日 本, 日本っぽいああなるほど確かに何かこの瓦の屋根とかね 本当だ。灯台。灯台。あ、灯台ね。ここ展。展望台。展望台。ああ。つけるラブロックがある。入ってみ。ラブロック。<笑> アクラ発売中ブロックってパスワードかけてここに結びつけるの日本もあるじゃんこういうの、えー、見たことない聞いたこともないのはいあるよいっぱいそうな、ん、のいやパスワードだからパスワードいらないよパスワードは目的じゃないよ<笑>いなこれ2人の相手をロックするためだよあそうなの外したらどうするの<笑> 確かに<笑><笑>切れてながら頑張ってるじゃあご飯食べに行こう。 おーこれがおえめっちゃ多い、多くな い, と多 い, 多い ね,、うん、ねらないうまい。うまい うまみ魚ももももちちちちオムレッツもちもちみたい、うん、カツと、と少しし野菜まままやや、うん、甘辛ソースうん、うまい<笑>やすいかった、ね、いただきます。 うんうん、<笑>君いつも大げさだね。いいいうううまいうまま好きああ、ででもなに中豆腐のが<笑><笑><か><笑>隣中豆腐のお屋台がありますうまいううまいよ、しょ弾力はあるやは わり、うんうん、もうちちょょっっとと高い高め、うん、おお終全部、はい、つゴルフルペンもらいました髪の毛固まってます。 髪の毛付きボールペン 二回目来ました結局同じところ列<笑>の中さ同じどのくらい長 い, い<笑>豚のマンオーヤオツ、豚の筋肉かな筋肉、た<笑>ぶ 来た看板メニューの春雨うううううううういいまん、パツうん、うまいうん、完食。 これめっちゃうまかったこれ私もこれ見つけたあ撃たれた確信のいオッケー。OKOK